皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月13日、バージョン 5.4 のメインストーリーは終わりましたので、クリア後に出現したクエストをやりました。これがまた、過去のストーリーと大いに絡んでくるストーリーでして、妖精図書館のムービーを見返すことになってしまいました。夜の魔人のムービーあたりから見返すと、話の内容もスっきり思い出せると思います。 ムービーを見返すことになった原因は、ジャイラジャイラのことを全く思い出せなかったからです。ジャイラジャイラというのはこいつですね。でも、狂戦士の書で戦うマーリンの姿とは全然違いますね。ジャイラジャイラの名前は覚えていた人でも、元の姿まで覚えていた人はかなり少ないことでしょう。そんなわけで、妖精図書館のムービーもしっかり見返したところで、バージョン 5.4 のストーリーも完全に終了です。